12日に投稿した、デート代は男性が払って、を意味するツイートが賛否を巻き起こしている件で、YouTube 上で謝罪した。男がおごるべきだというツイートについてと、来試約5分の動画内で経緯を説明した。黒のノースリーブ姿で頭を下げた。ツイートの件で世間を騒がして、しまい申し訳ありませんでした。今カフェでちょっと酔っ払ってしまって、 その酔っ払いのテンションでツイートしてしまいました。そのツイッターに関して全部男性が払うべきって言ったわけではなく、本当に男性からそういう風にしてもらうことに感謝していて、ありがたい気持ちはあります。と説明。続けて自分が女の子とコンカフェで話していた感じで、男性が女性になんで全部払わないといけないの。 っていう言葉を言ったりすることに、いい気持ちがしなくて、ノリでツイートしてしまいました。酔っ払ってる時にはツイートするものじゃない、と謝罪。投稿後3分後にツイートを削除したにもかかわらず、拡散されたことに驚きを隠せず困惑していた。動画の最後は、スタッフが聴診器で、深田の胸の鼓動を聞いて終わった。 12日には、デート代、なんで男が払わなくちゃいけないのって言葉、女性は、そのデートのために準備して洋服、メイク、美容代も入ってると思う。全部安くない。ディップだってブランドなら、4000円はする。可愛いって言ってほしくて、そのためにすごく早起きして準備してる。それを考えた上で、女性に出してあげてほしいって思う。とツイートしていたがトーがツイートは削除した。 ツイッター上では、いや別に払うは払わないは、その人の気持ちでいいってことで、特に気にはしてません。エイミーちゃんにはおごる、べき。が、それを当たり前とお互い思うか思わないか二人の関係性によるでしょエイミーさんの意見であって、いちいち噛みつくようなことじゃないでしょなどのコメントが寄せられていた。深田はツイッターのフォロワー335万人誇るセクシー女優。